一しし枚ずつちまちまやってたら効率が悪いからな。会社の財政もろとも破壊するぜ。皆さんは給料の振り込みが2ヶ月間なくても、クレカの支払いをできますか日本人の 30% は無理だと思う。面積が大きなガラスは単価も高く、製造にも時間がかかる。会社のキャッシュフローがピンチ、揺れ動かないようにがっちり固定すると、振動が蓄積して割れるし、ある程度のクッション性を持たせようとすると、 自重でたわんで、疲労が蓄積して割れる。どのいても割れる。どこで取ってきたのか不明な、マクドナルドドリンクと共に進行するトレーラー教習今日も難航である。マジでどこで取ってきたんですかねドライブスルー入れないやろ。休み時間でマクドナルドに行く余裕があったら、シフトパターンを把握するべきだったな。戦闘機パイロットでもイメトレは欠かさないんだぞ。車幅感覚も大事だけど、吸盤で貼り付けたアンテナを受信できる方角に向けることも大事らしいですな。 外し忘れたまま出発して、走行風で剥がされそう。サービスエリアを出てから数キロは、アンテナの落下物が散見されるし、運転手も落とす前提で予備を持ってるし、サービスエリア内のコンビニでも、ボッシャー駅の隣にアンテナが売ってる。田舎なめんな、立地的に車で来る人しかいないコンビニに、カーセンサーの雑誌が置いてあるんだぞ。ボーネズミニーランドの年間パスは、ゲートの中でしか売ってない、みたいな話ですね。そんな話聞いたことないぞ。年間パスを使うためには、 それとは別に1日分の入場料を必ず払わなきゃいけないっていうネタだったのにそれは言わなくても伝わってると思うぞ年間パスを使って何回も入っているといきなりステーキみたいにランクが上がっていって更新する時のチケット代がランクに応じて高くなっていくらしいですねいや待てふざけんなよ何回も行ったって損するじゃねえかディズニーランド自衛隊マクドナルド店員 元丸〇として YouTuber 活動しがちずっと無料で来られたって困る障害無料パスは節度をわきまえて使ってほしいいつの間にか年間パスポートが障害無料になってるんですけど例は納豆と楽天モバイルの合わせ技ですかそのうちオリエンタルランドは 損客からの絞りと檀家向上を主軸にした経営戦略に切り替えそうだなディズニーランドだったらいきなりステーキみたいなことやっても叩かれないどころかそう思われないいてて尖ってるところにちょうどお尻の骨をぶつけたかもしれんな飛び降りてればよかったのわざわざスロープで降りるから環境破壊は気持ちいいぞいおそうだな住所間違ってないといいな正しい住所を入れても Google マップのピンって微妙にずれることがありますからね。怖いこと言うなよ。お前のせいで、実はこの家が、燃えてることを見逃すところだったぜ。脳みその真横なのに、人間って上の視野が狭いんですね。これだって、トラクターがバランスを崩したら、すぐ潰されてしまうような位置でチェーンソーを取り扱っていますよ。慎重にやってます噛んでてるけど、普通に腕が助からないからな。年に1回くらい見かける、ヘルメットかぶってますよっていう顔した。 ノーヘルのおじいちゃんみたいですね。ノーヘルに見せかけて、実は髪の毛に隠れてるっていうタイプの、原付きスクーターもいるからややこしい。ノーヘルを隠すなら髪の毛の中、横転車を隠すならトウモロコシ畑の中。排気ガスと農薬にまみれた環境で育った後に、優しい甘みとかいうパッケージで、異常に長い賞味期限で売られるわけだな。みんなで食べようマイクロプラスチック。潔癖症を自称する人って、マイクロプラスチックは素通りなのに、パッケージごと煮沸するのは耐えられない。 ってま、成人男性に女の人が押しつぶされるとかいう壮絶な映像のせいで何の話してるのかよくわからないマクドナルドのサイドメニュー欄にある枝豆コーンとヨーグルトを食べたことあるのかっていう話だぞコーヒーの上にアイスクリームが乗ってるなんとかフロートっていうのを飲んでみたんですがアイスが溶けきると人工甘味料のでボイ味になってショックでしたマジで何の話になってるんだよこの家庭の平均体重でしょうかそりゃどういうわけか 強かな人が多いわけだが魔性石器もちゃんと作れないとか歴史を新石器時代からやり直せでも実際の教育ってバイキンマンは悪者だから悪者には何してもぶん殴ってもいいよから始まるよねりんごの落下から万有引力を発見したニュートンのように倒壊する積み木から物理法則を学び取るんだぜ倒壊なんて言うからあクんあクん 塗装表面にゴミがついちゃったら、基本的にヤスリだけからやり直しだからな。足早ってむっちゃきつい仕事らしいですが、それがやり直しとか地獄ですね。足早に立ち去るのみだ。やってしまった後は、複数階建てにしなかった報いだ。高く積んで倒壊するのは、なんでこの倉庫ここまで背が高いんだよ。飛行機でも置いとくのかよ。天井の高さとアイデアが比例するというけど、 クリエイティブな失敗しか起きないんですね。日本は革新性のない想像ばかりだからな。ぜひ取り入れて、手違いで隣の家でも解体してほしいんだぜ。こんな中でも着眼する空母が話題ですが、ここで、とある JR の電車の立ち往生を見てみましょう。あのまま6時間くらい、車内に閉じ込められたらしいですね。トイレどうすんの漏らした人はいたらしいですよ。 トイレ付き車両でではあっったたけど、大混雑だったそうで一回トイレして出たら、そのまま列の最後尾に並び直さないと、次の尿意だか便意が来た時間に合わなさそう。真っ先にトイレの心配をするのはバカらしいと思ったあなた。 次はあなたが漏らす番で待ってこの言い方私が漏らしたことあるみたいに誤解される他人の大型船のコンテナが倒壊しようが差し迫った尿意便意の前には知ったこっちゃないわな戦争における補給の必要性はピンときづらいけど見知らぬ地に行く際のトイレの確保においては今に知ることになるもしくは死ぬことになる死ぬことになるこの坂を登れぬトラックが丹田に力を込めても押し返せぬ直行便のように見えてきたことでしょうやかましいんだわ<笑> タイヤまでやられててくさ右折時には内輪差を恨み左折時にはオーバーハングを恨み積載時には前後長の短さを恨む全ての要素の両立なんかできないしだからこそ様々なラインナップで存在しているわけですね牧田の電動工具みたいに牧田の社員さんは歴代全ての製品をマイナーチェンジまで全て含めて把握しているのか誰か検証しろ牧田博物館を開きたいですわそこまでいかずとも 違いを明確に説明するだけで、マキタウィキとか言って、アフィリエイトのフロー所得作れそう。ポルシェ911は、オーナーよりも持ってない人の方が詳しいが、マキタの電動工具は、買っていかない限り詳しくならん。ラインナップ見てて思うよね。それ、マキタじゃなくてよくないあの人を見てよ、マキタの電動工具に頼らず、自分の力でガラスを割ってる。どういうことなのありません。 脈絡なく自分の所有物を破壊したくなるとき。ありません。そして、バルーンタイプのエアージャッキ複数個と、クレーンを駆使するという変則的な技で、逆再生っぽく見えるレベルの復元を実現。いや、普通に逆再生っぽいんだけど。ダイエットサプリの広告だって。とりあえず写真撮りながら太ってから。 それを痩せてるように編集するんだよ。ドアまで同時に痩せるタイプのダイエットもあるから、まだ頑張ってる方なんじゃないかな。なんでこの世には、デブルかビーガンの2択しかないのかって声が大きい方が多数派に見えるからだよ。大半の人は 野菜も太る系食品もバランスよく食べて健康に生ってるってことなんだよなこの人たちの生活環境が一体どういうことなのか数秒で理解することはできないですけどね電線一本通すだけで生活水準爆上がりなんだなこれ農業用ポンプの電源から分岐してね福利厚生っていいなこの地の果てまで響く低温のデボ 360買って、まず最初にやるのがマフラー外しってどうなのさ。そしてこのガラスまみれの床である。バスの中だと思ったら、トラクターが突っ込んできた建物の中だと思ったら、普通にトラクターの中だった。何言ってるのかわからないだろうけど、私もわかりません。この右手で引っ張ってる紐、アクセルのところのケーブルが壊れて、ありあわせで延長したのかからの、多分ですね、2階でシャンデリアの固定を外すから、1階で受け止めてっていう状況ですね。え 全然立ち位置合ってなくね。何がしたいんだよ。ガラス破壊に終始したかっただけさ。